この辺りの呼吸は見事と言わざるを得ませんね。どうも、政治いろいろの学部です。アメリカ下院議長のナンシー・ペロシ氏が包帯の予定を組んでいるとのことです。実現すれば現職の下院議長としては、実に25年ぶりの出来事になります。 中央日報の記事を引用します。ナンシー・ペロシアメリカ下院議長が今月10日に台湾を訪問する見通しだと台湾官営中央社が7日、日本富士テレビを引用して報じた。富士テレビは消息筋を引用して、ペロシ氏が8日にアメリカを出発して訪日し、10日、岸田文雄首相と会談を行ってから 台湾を訪問する方向で日程を調整していると報じた。ロシアのウクライナ侵攻で中国も台湾海峡をめぐり力による現状変更に対する懸念が出ておりアメリカ政府の指示を明らかにするために用意された緊急の決定だと説明した。ペロシは当初訪韓予定だったが台湾に方向を決めて 法官は取り消しになったとフジテレビは付け加えた。アメリカの現職会員議長が台湾を訪問するのは、1997年、ニュート・ギングリッチ議長が訪問して、離登期当時台湾総統にあって以来25年ぶりとなる。アメリカ会員議長は大統領継承順位2位の核心要人だ。特にペロシ氏が交代予定の10日は、 アメリカが台湾に防御用武器提供と諸般脅威の対処能力維持必要性を明示した台湾関係法を立法してから43周年を迎える日だ。アメリカは1979年1月1日、一つの中国を認めて台湾との外交関係を断絶して中国と就航を結んだが、同時に 台湾関係法を立法して台湾と関係を維持した。今回のアメリカ下院議員団の包帯はアメリカと台湾関係、台湾関係法を重視するという意思表明だと台湾連合法が7日関係者の言葉を引用して放置だ。今回のアジア訪問議員団には昨年包帯意思を明らかにしたグレゴリー・ミークス 会員外交委員長も含まれていることが分かった。ミークス氏は昨年末のインタビューで今年1月に民主共和議員団を引率して台湾を含むアジア訪問の意思を明らかにしていたが新型コロナウイルス感染症の拡散などの理由で今まで実現することができなかった。アメリカの台湾関係法立法日関連の活動も 今回が初めてではない。2019年、ポール・ライアン元下院議長も議員団を導いて、台湾関係法40周年記念式典に出席した。昨年4月には、ジョー・バイデンアメリカ大統領の長年の友であるクリス・ドット元上院議員が台湾を訪問して、台湾関係法記念活動に出席した後に、蔡英文総統や 総う、定行政委員長らと会見した。今回のペロシ氏の訪問に中国は強く反発するものとみられる。前日、アメリカ国防省参加の国防安全保障協力局 DSCA が台湾にパトリオット迎撃ミサイルなど9500万ドル、約118億円相当の軍事技術と 装備を販売すると発表すると中国は、火遊びうんぬんして反発した。国務院台湾弁公室の馬行幸報道官は6日の記者会見で、アメリカは台湾に武器を販売するという誤った行為を直ちにやめ、台湾問題をもって火遊びしないようにとし、民進党当局が武力で統一を拒否して、 台湾同胞の血の汗のようなお金で武器を購入し、政治的支離を企てるのは台湾同胞を一歩一歩火の穴に押し込めるものと非難した。中国外交部の張立憲報道官も6日の定例会見で、中国は断固として力のある措置をとり、自身の主権と安保利益を断固として守るとしながら報復を予告した。 とのことです。中央日報の記事でも書かれていますが、このニュースのソースとなった富士テレビの報道では、当初、訪韓の予定だったが、取りやめて台湾行きを決定したとはあります。次期大統領が決まったとはいえ、韓国の大統領は今はまだムンジェイン大統領です。下院議長といえば、アメリカ政界ではかなり重要なポストであり、 もし正式に訪韓ということになれば、もちろん現職の大統領であるムンジェイン大統領と面会せざるを得ません。すっかり死にたいと化したムンジェイン大統領と今になって会う必要は全くなく、そもそも訪韓の予定があったかどうかかなり疑わしいですね。日本のメディアはなぜか意味もなく韓国を絡めることをしょっちゅうしてきますので、 これもフジテレビの勝手な妄想かもしれません。ペロシ氏は民主党所属でカリフォルニア州選室の議員であり、アメリカ史上初の女性の下院議長です。その言動からしばしば、反日新刊なのではないかとも思われてきました。2007年には韓国が先導した慰安婦問題に関する日本避難決議案に、 賛成の意思を表明しています。この時のコメントの中でペロシ氏は、アメリカ議会のアジア太平洋系アメリカ人議員連盟の議長であるマイク・ホンダ下院議員は慰安婦のために、そして世界中で正義と人権のために戦う人々のために、たゆまぬ擁護活動を行ってきたことを称賛されるべき。日本帝国軍によって慰安婦として搾取された 20万人の女性のうち生きているのはわずか数百人しかいない。本決議案は日本政府に対し、戦時中に若い女性を強制的に性的奴隷にしたことに対する責任を認め、明確な謝罪の声明を出すよう求めるものである、などと述べています。民主党所属カリフォルニア選出ということから、ペロシ氏がリベラル、 人権派であることはまず間違いないと思われます。これはペロシ氏が中国の人権抑圧政策に厳しい態度をとっていることからも明らかです。ペロシ氏はたびたび中国政府の人権政策に対して強く非難しています。近いところでは2021年ウイグルでの人権侵害問題を取り上げる中で北京五輪を 各国首脳は欠席するべきという外交的ボイコットを提唱しています。これらのことから想像すると、ペロシは特に新刊というわけではなく、人権に関することを振られると、事実かどうか判断することなくヒステリックになって糾弾するという、いかにもアメリカのリベラル人権派にありがちな人というだけの話ではないかと思われます。 ペロシ氏が韓国に特にシンパシーを感じている人物ではないとすれば、先ほども述べたように、そもそも奉還する必要すらない時期でもあり、奉還の予定だったというのは、ますますもってマリツバものとみていいのではないでしょうか。それにしても、この時期に奉還とはなかなか妙味を得ていますね。アメリカ会議長が奉還すれば、中国のメンツは丸つぶれ。 台湾は中国の一部という中国共産党の党勢をも揺るがしかねません。かといって同盟国ロシアが思いもやらぬ弱さを露呈している今、中国がアメリカに対して強気に出られるはずもありません。つまるところ、ペロシ氏包帯が実現すれば、それは即、中国はハリコの虎だということを内外に宣伝することになり、同時に アメリカの台湾に手を出したら分かっているだろうなという暗黙の圧力にもなり、これ以上ない嫌がらせとも言えるわけです。韓国はペロシ訪韓を取りやめて包帯というニュースに勝手に落胆しているかもしれませんが、自局はすでに韓国などどうでもいい、今重要なのは台湾だというところまで動いてきているのです。知らぬは、 韓国人ばかりなりなのです。アメリカのこういったタイミングは見事と言えるものですね。我が日本の岸田首相にもこれくらいの強さとしたたかさが欲しいものですが、残念ながら無理でしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。